薬もらうからね、うん、頑張って飲むね飲むかもしれないよ飲むかもしれないよ ジャン君のホットカーフェット役に立っています役に立っているはずなんですけれどもここに一つ、ここに一つそしてこのベッドの下にも一つ入れています電源はこんなことになっています今乗っているのはこれですこの二つは使っていないのでオフにしています ずっとと寝てくれたりするといいんだけどなトイレに行く頻繁なトイレに行くとまた炎症がなんか続いてるような気がするんだけどなできたら一日中寝ててもいいから。 ちょっとね、天気が悪くて気温も低いので窓際じゃない方がいいかなとは思うんだけどみんな好きでここに来ちゃったんだよね、うん、ここで寝てもいいんだよ。 ちょっと足痺れるんだけどね ジャンくん、ジャンく挟まってます。何してんの、ジャン君えー、ジャンくんの病院に今電話しました。電話した結果ですね、はいえー、じゃあお薬を出しますということになりました。うん、なんかこの間2週間のやつじゃない別のお薬を出して試しましょうって。 注射じゃないので、行かなくてもいいんだっ て, だってジャ本人がねあの元気だったら大丈夫なのでお薬だけ変えてみましょうってよかったねじゃんくんじゃんくん病院行かなくていいんだってただね飲み薬飲むんだよじゃんくん頑張ってねはい飲むよねいい注射するぐらいならね液体のお薬にしてもらそはい、あ れ, あれ ここを開けたら、あ、けたらねこれを置いて、はい、どうぞはいよかった、よかったポンちゃんも心配だったからねジャンんだけ連れて行ったら、ポンちゃんまた大泣きかなと思って、うん、すごいよね、うん、でもね、もう注射も打ったしポンちゃんは行っても意味がないのでジャン君 ゃんくん、よく寝るっていうのをする と, といいんだよ。<笑>うろうろしてる か, か, るかうろうろてるかかうんおっとなんか届いたぞ。<笑>ということで。 いただきもの、また届いています届きました、なんでしょうねよう、冷蔵だったそうですこれは怪しいものかこのまま冷蔵庫で6時間冷蔵庫解凍していただいてからお召し上がりくださいあなるほどね解凍の意味の冷蔵だったほんは冷凍なんだけど 食べる前に冷凍凍してねってことなの。お、え、お、ー、なんか素敵な、うん、素敵な栗松素敵な箱。栗松です。なんだかわかりません。すごいだろうなという栗と松はわかりますが。えなんかすごい素敵です。何になるの？あこうこうやって取ってもいいみたいえなんか開けるのもったいないんですけど。綺<笑>麗な包装で。はい これは何、あ、切るやつかな、シュって。和菓子なんだろうね、あれは。モンブラン。はっ は, ー は, っはーモンブランです。これはあ。紅茶。え、紅茶なの、俺になんか書いてある。あ、そうかもね、紅茶かこれと一緒に合わせてってことなの。 そうかもしれないちょっとなんかどっかに書いてないかないいこれに書いてあるかななんかすごいすごいなんか豪華なものがなんかあ栗松千本もちもちの手作り栗大福の上に香り豊かな和栗の特製モンブランクリームを 流しました「お客様のす敵なご縁も千本のモンブランクリームのように末永く続いていきますようにそんな思いをクリームとともにたっぷりと込めました」。 うん、ね、朝かお昼か。そうだね、うん。はい、じゃあ、冷蔵解凍続きをやっておきます。あ、ちゃんと食べ方も書いてある。中箱を取り出します。ピントがいません箱の縁を開きます。付属のヘラでお召し上がりください。影になってしまうそうだね。<笑>はい。 はいありがとうございますおちそうさまでますなんか素敵な入れ物でしたすごいなんだか豪華、はい、豪華な豪華なはいじゃんくんぽんちゃんお集まりいただきありがとうございますありがとうございますさあそれは何かというとですね<笑>これ、はい なんでしょうかペンギン。ペンギン乗りました。ペンギンチェック。ポッチャンチェック。ポッチャンチェック。ポッチャン。多分なんかちょっとふかふかで気持ちがいいんじゃないか。かはい。<笑>乗っちゃったからしょうがない<笑>言います。これはジャンくんの暴行園のことを心配した方からプレゼントです。プレゼントです。 猫の腹巻き。<笑>猫の腹巻き。ペット用腹巻きなんですって。ジャンク。<笑>さあジャンク、ね、つけてみよう。つけるかな。また乗っちゃいました。<笑><笑>裏返したのに。いとっにいったかと思ったら裏返しにしたら乗ってしまいました。ポーション。どうしても乗りたいのポンシャン。 ぽんしゃんぽんしゃん。これもペンギン咲いたね、ぽんちゃん。いいね。ぽんちゃんはちょっとだけ高いのになりたいのね。あとちょっと柔らかいからね。いい感じ。えー、ゃじゃ、んくん。なかなかじゃんくん切られませんね。じゃあ、後でね、<笑> ポ、う、ン、ん、ちゃんがどいてくれたので袋から刺すことができますはいこんな感じあ結構ね柔らかいふわふわうん、なんか柔らかそう気持ちよさそうこれを首を通すのが至難の技ですねきっとねジャン君初めてのことは大体嫌がるジャン君あいてあいていて あちゃんくんおなかポンポンおい で, こにはおいでポンポンがあったかいよあいちゃんくんポンポ ン, ポンポンあったかいよポンポンおいでんんでもさ、ちょっと毛布とかかけても全然いきちゃいない、うんそうね、最近 いそうはいンーかったよかったー。 お湯くらしいンちゃんどんどんどこ行っちゃうのポンちゃんにつけちゃうぞポンちゃんにつけちゃうぞうんポンちゃん飯食っちゃうのかいまあ、おいしいの食べてピンピンになってください、はい、心配なトイレに入ってあります明日、薬もらうからね 頑張ってなもんね。治るかもしれないよ。治、うん、るといいな。ジャンクに聞くといいな。でもう一切砂をかける気持ちがありません。なんかさ、まあ出てないからなのかもしれないね。うん、出なかったーか。うんなん。<笑>ジャンクこっち来て。なんかあったかいのあるよ。 なかなかむずいね完全に俺が抑えられる場所じゃないとだカメラを<笑>撮らないでやるかカメラを片手で持ってるといはいはいいはいいはいいはいいはいいははい、はいクルクルクル <音声><音声><音声>うん、どうしよ う, う, しよう、うん<音声>お。なんだろう、そんなに嫌なのじゃん、ジャン君、まあ。首を通すっていうのがね。首は全然平気なのでは。前から来るものだからね、これはね。ねちょっと怖いのか、じゃあ、お尻から入れる。うん、お尻から入るかな。まあ、何度かやって。 安全だなって本人には思ってくれるまで、うん、やり続けるしかないね。これをちょっと背中に乗せたりとかしてあったかいなーって思う っ, って。は、う、い、ん。じゃあんかいで。またハトでね。パンちゃん来た。パ ン,、ねはい、ンちゃん。あ、迎えに行ってくれんな、ジャン君の方。ジャン君、こっちおいでよーって。 お兄ちゃん、こっちおいで